自分なりに使いやすいように改造しておくという作業をご紹介します一つ目に紹介するのはドン・キホーテで買ったメッシュ焚き火台ですユニフレームや富士見産業ヨーラーやバンドックにモンターナなどすでに多くのキャンプ用品メーカーから発売されてある商品なので焚き火台の説明は省略します映っているドンキのメッシュ焚き火台はバンドックやモンターナと違い フレームがが分割でで、できず収納性が悪いいので早速、DIY で改造したいと思います。ちなみにこの焚き火台を買った理由は調理とかしないで純粋に焚き火の炎だけを楽しみたい時にベストだと思ったからです木床がメッシュで通気性が良いのでよく燃えますし長い薪を自由な方向にくべることができる折りたたみ式焚き火台となると種類は相当限られます 40cm ある広葉樹の焚き木でも一番簡単な扇形に組むことができます。扇形は手前と奥で温度が変わるので調理には都合よい組み方ですまたイゲ桁型に組めば炎が素早く全体に回るのですぐにキャンプファイヤーみたいに燃え広がって楽しいしイゲ桁型で燃え広がった薪をベースにすればそこから円水型に組むのも簡単で。 減水型は炎の形が一番かっこよく燃えるので焚き火ストにはたまりませんこのように薪が自由に組めてコンパクトになるメッシュ焚き火台は良いのですが購入したままの状態だと収納しても 60cm もあるので外に持ち出すのが億劫でしたそこで今回は長いフレームを2つに切って収納できるように自分で魔改造してみることにしますこの焚き火台のフレームは外径が約 12mm 内径が約10ミリのステンレス製です。加工といっても難しいことはせず、フレームの真ん中あたりをディスクグラインダーでスパッと切断するだけです。少し前にグラインダーの刃を新品に変えたので、とてもよく切れます。一気に4本ともカットしました。フレーム棒の内径が約10ミリなので、m 1 0トが使えます。正確には m 1 0トは太さは9ミリぐらいですが、 細かいことは無視します。カット後は、豪快にバリができるのですが、これも手抜き工作なので、グラインダーでそのまま切断部分を鳴らして終わりです。150円ぐらいで買ってきた長い M10 のボルトを4等分にカットします。結果的に、1本あたり7センチぐらいになりました。この時に少しコツがあるのですが、ボルトをグラインダーでカットすると、 切断した部分でネジの溝が潰れるのでナットが入りにくくなることがよくあります従って面倒くさい手順を省きたい場合はあらかじめナットを必要な場所に配置した状態で切断するのが楽ちんですそれでもボルトも切断面は荒れてバりができるので少しならしてやる必要がありますこれで4本のボルトも完成ですでは早速仮組みしてみます DIY 工作をしていて 一番ドキドキする楽しい瞬間です。ドッくん、ドッくん、ドッくん。見事にジョイント部分ができました。強度も、手で押さえた感じだと、うまくいきそうです。それでは、ジョイントから上の部分を芝生の上で組み上げてみます。網をクリップで留めてみます。大成功です。これなら収納性も良いので、次回のキャンプに連れて行って 豪快な焚き火を楽しめそうです。では、片付けてみます。映っているように、分割したフレームは、固定された足と足の間に、差し込んでやると、ちょうど正方形の形にまとまりました。随分コンパクトになったので、割れながらびっくりしました。というか、収納ケースが長すぎて邪魔です。工作前は全長50センチあったのですが、30センチになりましたし、なんと、 缶ホルダーにに収ままるぐらいコンパクトになりましたここまで小さくまとまると持ち出すのがめんどくさいという感覚はなくなります。ということでメシ焚き火台もこれで実戦投入できる状態になりまし た, 冷ためちゃ綺麗や続いてはワークマンで買った外のライターフィールドライターターゴです。感じよいサンドカラーと ターボ仕様、そして299円という値段で買いました。これも使い始める前に一作業します。まずは開封します。普段は岩谷のライターマッチがメインですが、寒い冬になると、風に強いターボ式ライターを使いたくなります。ちなみに炎の様子はこんな感じです。少し赤い炎に見えますが、使い捨てのライターでも、ターボの勢い自体は問題なさそうです。 このライターを実践投入する前に猿がする作業は完全に自己責任なので良い子は決して真似しないでください。使い捨てからガス注入式に魔改造します。このライターはお尻のプラスチック部分をよーく見ると丸い印があります。そうです。これが穴を開ける位置です。なんてわかりやすいんでしょう。最近よく登場するハンドルウターを使ってみます。以前視聴者さんから 彫刻刀を使うと良いというナイスなアイデアも教わったのですが、それはまだ試せてませんので、今回は電気工具に頼って手抜き DIY をさせてもらいます。先端につけるのは直径0 8ミリの細いドリルの刃です。これで少しずつ削るように穴を開けて広げていきます。サルがおすすめのハンドルウーターは概要欄に貼っておきますので、気に入った方は Amazon で購入できます。 できました。100円ショップで売っているライター用補充ガスの先っぽが穴に無理なく入るか確かめてみます毎度のことながら穴が小さすぎました少し余裕あるぐらいの広さの方が補充作業をする際は安心なのでもう少しだけ穴を拡大します できました。あっという間ですこのようにガスボンベの先端が楽々入っていきます今はガスは満タンなので入りませんがこれで繰り返し使うことが可能になりましたあとはせっかくついている吊り下げ用フック穴にカラコードをつけておけば完璧です ロープなら何でもよいのですがとにかく目立つ場所に吊るせるようにしておくことはすぐにライターをなくす猿にとっては重要です猿の動画にはよく出てくると思いますが何にでもやっている簡単な編み方をご紹介しますうまくやるコツは最初にどの辺りで折り曲げるかという長さなのですがそれは23回練習でやってみればわかります では早速結んでみましょうロープは5 0センチもあれば十分ですライターのフック穴に一方を通して2つ折りにします2本のうち1本折り曲げて映像のように重ねてくださいこの最初の折り曲げ方が一番思い出しにくいところなのですがここさえ思い出せればいつでもできると思うのでもう一度やりますこのように折り曲げて重ねてくださいそして先端をつまんでる指を離して もう一方の先端をつまみまみすそしたらぐるっと上から回り込んで下をくぐらせて今あるループに下から上に向かってくぐらせます映像ではカメラの視角にならないよう手を持ち替えているのでかえってわかりにくいかもしれませんが実は簡単ですここまでできたら両方の端を引っ張って硬い結び目を作りますこの結び目が最初の起点になります この結び目をよく観察すると、2本の両端のうち、1本は縦、もう1本は横に向かって伸びています。縦、と表現したのは、ライターの穴から向かってまっすぐの方向に伸びているという意味です。ここからは、常に横に伸びている方をつまんで動かしますが、まず上から2本のロープをまたぐように反対側に出します。そして、もう一方の端につまみ替えて、上から下へぐるっと回り込んで、 ループの下かららに出します。すこれをひたすら繰り返します。繰り返しになりますが新しい結び目を作るときは常に横に向かって伸びてる方をつまんで始めれば間違いにくいです適当に繰り返していい感じになったら余った部分はハサミで切ってほつれたりほどけたりしないようにライターで炙ります。 炙りたての河川のロープは熱いので火傷に気をつけてください熱い間にマイナスドライバーなのでトントン叩いてやると箸が広がってほどけにくくなりますこれでライターも実践投入できる準備が整いましたいかがだったでしょうか購入したキャンプギアは一度自宅で開封して 自分なりに使いやすいようにしておくことが、キャンプ場についてからあたふたしなくて良い秘訣です。皆さんの何かの参考になれば幸いです。今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいと思った方は、高評価ボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。